7分目最後になります、えー、総踊りとなりますので、えー、踊り子の皆さん、えー、観客の皆さんでも、えー、全然入ってきてください曲はナルコバナになりますみんな遠慮しないで入ってきてくださいはい続けてになりますけど総踊りで踊ってきますよはい皆さん集合集合 はい、出てきてねー、はいはいはい。はい、なっちゃんのところへ見にみんな来てー。 よっしゃ行こうかなるこまだそれでは参りましょうよいしょ ごんいちは。